はいえー、と牛乳を使ってプリンを作るというものなんですけどもこれは事前に作ってあるものですねえー、まあプリンっていいますかその牛乳を固めてえー、まあヨーグルトみたいになってますねプリンっていうかヨーグルトみたいなもちろんこれ食べられるんですけどもどうやって固めるかっていうと、えー、今こちらで しょうがに含まれる、えー、と酵素ですねタンパク質分解酵素って、えー、プロテアーゼっていう、ね、分解酵素が含まれてるんですけどしょうがを、えーとまあ、皮のままやってもいいんですけどもあの、まあ、見苦しいので皮を、えー、剥いてるんですけどもこれをですね まず生姜をおろしますね生もちょ 生, 生, 生, 生姜で酵素がまあ酵素が元気な状態の生姜ですねすりおろした、えー、生姜をこっちのプラカップですねこっちに移す感じになりますあとは、えー、と加熱しておいた牛乳ですね まあ、70度ぐらいまで温めればいいんですけど、まあ、事前にあの火にかけて、まあ、火にかけなくてもね優先でもそのぐらいの温度になるんですけども、まあ、75度ぐらいになっちゃうと一部固まり始めてしまうので扱いづらくなるので大体、まあ、いい70度ぐらいを目指して温めてあります温めておきます、はいまあ、牛乳をあの固める方って いくつかあると思うんですけど、ゼラチンですとかね、えー、レモン入れてあの塩石させる方ですとかねそういうことあると思うんですけどこれはあの生しょうがの酵素を使って、えー、固めるという方法です、えー、7 0度 c ぐらいですかね少し冷まして冷すぎるとね酵素自体が失活してしまうので、まあ、7 0度 c ぐらいだったらこうやってあの手で触っても大丈夫ぐらいのレベルですね これだけ冷まして、はい、もうだいぶ冷めてきました、うん、今7 0 °切ったぐらいなんですけど牛乳もねあんまり温めすぎるとねの、まあ、ご存知の通りこう表面にこう薄皮が出てきてしまうんですけども、まあ、このぐらいで7 0 °切ったぐらいで先ほどの生姜を入れた器の方に一気に注ぎます とラップをかけて、まあ、粗熱を取った後冷蔵庫に入れればですね、まあまあ、冷たいプリンプリンのようにですね、まあ、冷たく冷たい状態で美味しく食べられるということですねもちろんあの冷蔵庫に入れなくても固まってくるので、まあ、そのまま食べられないことはないんですけどもね、まあ、大抵の人は冷蔵庫に入れてこう固めた状態で 食べてる人ちょっと操作省略したんですけども砂糖をね事前に入れておくと、えー、食べ物としてはですねより美味しくなるのではないかなとそんなふうに思います少し冷ましておいたんですけどまだ触った感じだいぶ温かいですね、えっと、温度計見ますとまだ423度あるんですけどこの温度でもだいぶ固まってきて がが進んできたのが分かりもうプルプルしてる感じしますね粗熱を大体取ったらあとは冷蔵庫に入れればしっかりと固まるんじゃないかと思います